s t r i d y o e t h e b l o o d f i n a l f r o m 11 u r n o v e m b e r o n a n i m a x